車体振動ノイズをオーディオ信号に変換するオオーー、ディオ加速度センサ AIS25BA のデモをご紹介します。AIS-25BA は TDM インターフェースを備えた三軸加速度センサーであり振動データをオーディオ信号として出力することができます。フルスケールはプラススマイナ +3.85G またはプラススマイナ +7.7G が選択可能。 周波数帯域は 2kHz まであり振動によって発生するノイズ成分に優れた応答を示しますそのため車室内の快適さを向上させるためのロードノイズキャンセリングシステムにおけるノイズセンサーとして最適ですロードノイズキャンセリングへの応用例ですホイール周辺で生じたロードノイズの振動を加速度センサーに検出し車室内にある メムスマイクロフォンでノイズがどの程度車室内に聞こえているのかを計測しますその伝達係数を推定しノイズの逆位相の音を加味した音量で車室内のスピーカーから鳴らすことによりロードノイズをキャンセルすることができますデモ内容について説明いたします STM32L4 マイコンとオーディオ加速度センサー AIS25BA、さらに MEMS マイクロフォン MP23AB01DH を搭載した評価ボードを使用し、ラジコンカーのモーターが発生するノイズを録音します。MEMS マイクによって検出されたオーディオ信号には、モーターのノイズ以外も含めて後退器の音が含まれるのに対し、AIS25BA によるオーディオ信号には、 モーターが発生した振動成分のみを検出していることがわかります。それでは動画をご覧ください。車載向けオーディオ加速度センサー、AIS-25BA のデモをご覧に入れたいと思います。こちらの評価ボードが、このラジコンカーの車体にこちらに固定してあります。この評価ボードには、AIS-25BA と、 オーディオメムスマイクが両方搭載されてその音をこちらのパソコンで録音することができるようになっておりますこの、えー、とメムスマイクで拾った音とオーディオ加速度センサーで拾った音がどのように違うのかというのをデモでご覧に入れたいと思いますけれども差がより分かりやすくするためにバックグラウンドノイズを鳴らしながらこのラジコンのモーターを回して音を取ってみたいと思います では今録音した音を再生してみたいと思います。まずはエスマイクで。オーディオエムスマイクで録音した音です。はい、このようにえっ、ー、とモーターの音と。からわざと鳴らしていたバックグラウンドノイズが両方とも録音されております。 次にメムス加速度センサーで拾った音を鳴らしてみたいと思います。はい、このようにモーターのが発生している振動の音は拾いますけれども、バックグラウンドになっているようなノイズというのは。 写真に伝わってくる振動成分ではないので、拾わないというようなことができます。で、この加速度センサーの特性を利用して、ボディのホイールから発生するような振動のノイズを測定して、車室内のノイズキャンセリングシステムに応用することができるというセンサーになっております。ごご視聴ありがとうございました